まあ、保護センターから預かって、ええ。で、仕事の、してる間、はあ、もしかしたら、留守番できなかったらね。ええ、まあ、手放すつもりでもおったんですけど。でも、そこをしっかりやってくれてるから、もう後のことは大目に見て、す<笑>べてのこと。<笑>えーね、<笑>これ、今、様子を見ることできます。できます私もそう。恥ずかしい。<笑> まあ家の様子だね、丸見えなんだよ。ちょっと私だけでいいん、ね、で、ちょっとあのー、私もメロウちゃんが恋しいんですよ。そうですね、<笑>もうここに本当に黒白が、えー、あ、本当だ、あっち向いて、寝てる。<笑>かわいい。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 もう誰からもこの忘れられないような顔だけ黒いはい、うん、もう子供からお年寄りからみんなさん見た瞬間に笑うんで<笑><笑>みんなが笑ってくれる才能ですねうどうしてメロウ君っていう名前なんですかこののメロっってていうの前飼ってた カメの名前なんです。カメがいなくなっちゃったんで<笑>名前つけて。えー、その名前をつけたんですか。<笑>そうそうそうそう珍しいなと思って。メロイエロのメロ、ね。メ ロ, ロ, <笑>メロ。そうなんですね。うん、こう下向いた時にこ こ, こがハート側に<笑>なってる。メロ。メロちゃん、あ、ハートだ、うん<笑>。一緒。一緒ね。スローで見てみましょう。あハートだ。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 松山だったら、ここおすすめよっていうところを教えてもらっていいですか。えっ、ー、と、散歩するような場所ですか。か元気なワンちゃんにおすすめのお散歩場所。それはもう、やっぱり。五<咳>島。五 島, 島はでっかい、一つのドッグランみたいなもんなんで。<笑>要は車がおらんのんですよ、あんまり。あ,、ね、あんまりですよ、えー、だから。えー、要は、普段その散歩するときに一番心配がちな。 その車とか自転車とかバイクがほとんどいないのでまあ普通に道歩いててもねドッグラン歩いてるような感じなので自然豊かやしまあ海も近いし砂浜も綺麗やしうんまあ片道250円でで着いて2時間ぐらいぐるっと一周するだけでもね環境変わって犬も大好きだからで帰り行き帰りの船もね犬も好きだし。 ワインちゃん料金があるんですかないですただですただなんですかただただ、うん、へーでまあ往復人間が500円で、うんまあ、ついて美味しいコーヒー屋さんもあるしあそうなの で, でそこで、まあ、コーヒー飲みながらリフレッシュしながら、うん、真夏と真、まあ、冬はちょっとき つ, ついけどそれ以外はもう最高ですね一番いいここからだって車で15分ぐらいで鳩場までついちゃうし 何校でした、高、う、浜、ん。高浜。うん、そうそうそう、そうそうそうだから三四十分後にはもう、鹿島にいるような状況、ね。<笑>じゃ、夏は泳いだりもするあ。もちろん、もちろん、一緒に泳ぎますよ。一緒に泳いで。うん、最高ですね。ヘメロー君、うん。だから、人に覚えてもらえることが一番。はい、この子の、その幸せなところじゃないかなと思って。 たまたま生まれたこの柄のおかげで<笑>ルックス大事ですね、うんうん、あら、久しぶりって知らないおばちゃんによく言われる<笑><笑>こんにちはと言うけど、誰やったか ね, っったかね<笑>印象深いですもんねう ん, うんお尻も綺麗ですどこで健康を見ます健康、はあ うーんまあ様子様子様子うんなんかおとなしいなあと思ったりしたり、ええ、なんかやけに静かだなーとかはい、うん、普段がまだ若いんで静かじゃないんですよ、ええ、はいはい、うん、だからわかりやすいですね元気じゃない時は、うん、帰ってきたら相当喜ぶでしょうめちゃくちゃですめちゃくちゃ<笑><笑>飛びかかってきます飛びかかって、うん<笑> 夜は一緒に寝てるんですか夜一緒に寝てますわあ、これは嬉しいで私あのカブでね通勤してるんですほいほいほ百メーターぐらい先からわかるみたいなんですよ音で音でへえ、うん。まあ深夜なんでその他の音があんまりないっていうのがあるんですけど も,、はい、もう確実に待ってますからその立ってへーちょっとドアのところで 分かってた よ, って分かってたよそうそうそ う, そう<笑>で一回妻に、はあ、仕込んであるカメラに見ていてもらったらやっぱりね、はあ、毎回同じ場所でピクッと耳が立って、ええ、待ち構えるみたいな、ええ、それはもらえないですよね不思議不思議な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 どんな仕事をしているのか見に行ってみますおお、風情のある入り口期待が高まります愛媛の魚に惚れ込んで移住してきた和食の料理人さんです何時頃からメロちゃんを家に置いて出てきてるんでメロはね <笑>僕はは午前中にはもう仕事に出ちゃうんです、ねえー、あの仕入れとか仕込みがあるのであそうなん で, す、ねうん、で妻とメロを置いて出るんですが泣きながらはい<笑>行かないでと言われながら<笑><笑>、はい、で彼女があ、まあ、しばらく家事をした後に置いて出てくる感じなんですけどもそれが何時ぐらいですか、えー 十五時ぐらいかな、うん、そこからは、僕は。家に帰るまで、夜中の一時ぐらいまで、一人ぼっち で,、えー、で。はい、おとなしくしていますい。おとなしくしてる。おとなしくしてる。ええー、大丈夫かな。大丈夫なんですよ、それがね。寂しがるなぽい気がしますけど。<笑>まあ、その分帰ったら爆発します、ね。爆発、えー、帰ったらどんな感じなんですか。 ベロンベロあるんですか お仕事中はメローちゃんのこと気になりませんかあかそれはねう IP カメラっていうのがあるんですよ IP カメラの、あのー、カメラを置いてスマホで様子を見れるやつがあるえちょっとじゃあ今も今も見 れ, 見れるんです見れる、それを常に見ながら、はあ、まあでもなんていうんですかねどんな感じかな元気かなって思って見るだけであって、はあ、心配だから見るとかそういうわけじゃないんですちょっっと恋しくなって 見ることもあるんですか。ありません。ません<笑><笑>だから、はい、あの、もし泣き出したらね。意見権、その、はい、スピーカーをつけておいてるだけのいいものなんですけども。え、もし泣き出したら、なんか対処法はあるんですか。<笑>ないです。もう帰らします。<笑><笑>ええー、ただ、それが二年間で一回もないんで。ええー。もう、だけで、もう、僕は。合格。<笑> それさえしてくれればね、仕事できるんで あ, あ, あとは何やってもいい、えーえー、最初まあ保護センターから預かって、えー、で仕事のしてる間ああもしかしたら留守番できなかったらね、えーまあ、手放すつもりでもおったんですよでもそこをしっかりやってくれてるからもう後のことは多めに見てる<笑>全てのこと、えー<笑>えー、<笑>これへえ 見ることできます。ます私も恥ずかしい。まあ家の様子が丸見えなんで。ちょっと私だけでいいんでち ょ, ちょっとあのー、あスマホか何か で, すここで見てる、はい。ただそのねソファーの下に被るの対象。あ見えにくかったりする見えにくいかなーそです、ね。もうここに。 あ、本当だあっち向いて寝てる<笑>かわいいこっちの声は聞こえないんですよあの、マイクをつけたら聞こえるんですけどマイクはつけてないので全くこの子には聞こえてません聞こえたらたくさん泣きなり、ね、そうですね、やっぱり白姿愛おしいですね、<笑>この背中がね<笑> え, えー、もう早く帰りたくなるんじゃないですかあ、それはありますよ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 うん、どうしてお茶漬けってやっぱサラサラと食いたいものじゃないですかえまあそうですか、うん、でそこにこ骨があるようなジャリジャリっていうのう食感がやっぱ邪魔になってくるんですよ私もそう思います、うん、なのでハモでお茶漬けするにはやっぱり骨はない方がいい、うん、でしかもまあ焼いたり生でも食べれるような状態にしてあげて、はい、要は怖くなく安全安心でサ、うん、ーッとこう食き込みたいっていう、はいはいはい あの、ここで、これを取った、えー、ハムの茶漬けを、まあ、メインにやってる。って感じですやっぱり一番頼んでほしいのは、うん、ハムの茶漬けなんですか。いや、そういうわけでもないんですけど。違うんですか。うん、あの、やっぱり、何でも、はあ、その、どんな魚でも、茶ッけ、だ、茶漬けに仕上げるのが、私の仕事なので。はあ、まあ、その中の、一部が、まあ、ハムということで。で 家姫なんで、やっぱり鯛が人気だし、うん、観光客なんか、皆さん鯛茶漬けを求めていきますので、ねうん、生の鯛使ったり、無虫めにした鯛を使ったりして喜ん、えー、でもらおうと思いますあと鰹、ね、も、うんえーと、新鮮な鰹を漬けにしてあえて漬けにして、水分を取って、うん、まあ熟成のような状態にしたものを使ったりするのが茶漬け者の仕事なので そ, のそういったもうをいちいち全部 今かけているから、まあ、ハモビチアにハモだけっていうわけでもないんですよ、えー。魚の愛媛の魚を生かし切るし。そうです。茶漬けし。そういうことです。かっこいい。<笑>かっこいいです。で、僕はあの、愛媛の人じゃないんですよ。え、うん、そうなんですか。でも、まあ、本州の人間なんですけども、本州から愛媛に見たときに。え お店があったらいいなって思うものをやってるようなイメージでやってるんですけども、じゃあ外側の目が生きてるってことなんですねです。愛媛に行った時にまあ、ラーメン屋も梅もまあいいんだけど、茶漬け屋があったらいいなっていうのが外側の目線なんですよ。内側の目線からはやっぱ思 い, 思いにくいと思います。うん、で僕自身が外側の人間だったんでそう思ってたわけ。なんで、あのまあ、特に松山はお茶漬けが似合うと思う。うん、お茶。 あるマシャというようなイメージですよね。えー、そんなことをあの県外の人は見てます。はあ、うん。あの茶漬けの箸ごできたり。茶漬けの箸 の, のうどんじゃないけど、お、うん、茶漬けでまあ魚を堪能して行くという感じか鯛対米だけじゃないよ。茶漬けで町ち起こしですねそう。面白い。面白いでしょ。でそれはあの愛媛の人には気づかないかもしれないけど。 日本中から見るとすごい似合うんですこの街っていうのはわかんないですよわー、うん、<笑>かんないそんなイメージと、えー、なちょっとハ イ, イメージのハイカラなイメージっていうかな、ね、ハ, ハイカラさんが通るようなイメージかなは、うん、そんな感覚えお茶漬けってハイカラですかラーメンよりは全然和食のルーツですしあそうなんですすか、うん、1500年の歴史ありますよ、ね、えー、知らない寿司は まだ300年から400年え、えー、だから本当の和食のルーツはお茶漬けなんですえっそうなんですか、まあ、昔はゆず漬けって言ってました、ね、柚けどゆず漬けお茶自体が入ったのが400年ぐらい前なんですよ、はい、千乗り休みなはい、あの歌。からがお茶漬けって言い方になってるけども、今、えー、はゆず漬けお湯、うん、お湯でお湯で干したカエルとかをかけてダシを出汁食べるで。カエルの出汁でそうとかね、草の出汁とかねいろいろ その文献が残ってるのが、千五百年前の文献にある、えー、そこから料理人が試行錯誤して、今に至っ て, いて。で、今僕がやってることは、その今最先端やってるんですけども。はあ、そのイニシアの料理人に対して、ここまで来たよってことは、思いながら作ってます。殺されてたから、昔はまずかったな。殺された。ちょん、すぐ首跳ねられてました料理人は、そのために。 試行錯誤してやってきたのが料理人なんですよね、うん、日本の料理人ってそういうもんなんですけど、うん、でその流れのまま、うん、僕は生きていきたいなと思ってますし次に伝えたいなと思ってますしそういった意味で一人一人お母様を殿様というような感覚でね、うん、作ってる、うん、いっぱいいっぱい出しとって、はいうん、まずかったら殺されるようなイメージ <笑>毎日が命がけるんよ、ね、ですねそれが本来の料理人さんじゃないかなと思う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 料理屋さんのお茶漬けと、お茶漬け、うん、専門店のお茶漬けって、こう三つ。世の中にはあって。ここは最高ランクのお茶漬け屋さんで す,、ね、そうですね。専門店なので、だから、ネタがいいのは皆さんわかってるから。うん、あのー、刺身はお茶漬け屋でしか食わないってい人も結構います。九十ぐらいになります。九十まで。九、う、十、ん、までやるとね、多分、うん。 このメニューはね、一個一個減ってってね。って、二個ぐらいもしくは一個になると。とそれでもやる。<笑>うちはキャスケしかないんだよ<笑>って言うてる。頑固やるよになる。つら れ, れながらビヨンビヨン。はい、お待たせ。つら<笑>れながら。さ<笑>あ、ゴムで。<笑>楽しみです。うん。モードー通ってから、はい、全部出しかつきますね。へー。 ここにそそうそう、でー嫁との円形ぐらいでこれ嫁が入れてあります。 <笑>おご飯がそう絶妙な嫁しかできない仕事、えー、<笑>なるほどご飯は割と少なめですねそうですね具が多いので 具, 多いさあ具が多い感じだからえっ、ー、と家で食べるの、ね、エトロさんのお茶好きもそうなんだけど、うん、ええー、海苔ですか、はい、西条の黒っぱな海苔、うん、愛媛の食材使ってますね で, すねで 知らねい息です。えー そうですねだから結局この出汁はまだ8割ぐらいの出来上がりにしか作れないんですけども入れた時にいろんな薬味と合わさった時に仕上がる出汁の味というのを計算しながらやりますね。うん ていますははすいもねねね、はいはいうん、で、えー、っと蜜葉、うんうん、と、今ゆゆりり、ねうん、こんな感じがマヤグミのこれはハモ。 <ス><ス>これはもうあれ抜いてあるんですかあ骨は取ってます仕込みの段階で<ス>、えー、まあこれぐらいの長さの魚なんですけども<ス>、はい、普通はこれをこっちからジャッジャッジャッジャッジャ私は切らずに骨を取っちゃってる感じかなもう骨が抜いてある、うん、もう取ってますはい<ス>でねこの今私皮を剥いでるんですよ、はい、ハムの皮を剥ぐっていう作業が、はい、日本中の料理人がやったことないんですわ そう要はこの皮一枚薄い皮一枚残して小ネりをするのが鍛錬ザッザッザッザッザて こ, この皮を残すことが、うん、もう腕の見せ所なんですよ、うんうん、なので取 っ, 取っちゃうなんてありえないんですよ<笑><笑>その命の皮を外すなんてありえないんです よ,、うんよいしょうん、でこれがまあ身ですね刃物身ですね、うん ということだけでも、そうかハモかって感じですよ、ね。そうあの前代未聞前代未聞なんですけど も, も、それを茶漬けで食らうという贅沢感、これは面白いです。の出汁のいい香りがしてきましたね。 これはもうお刺身でもいけますす、ね、もちろんそうですそういうでみしかない。うん、もう全部食材に おんぶに抱っこで、私がやったのはほんの少しの塩と、うん、ちょっとの醤油だけあとは全部食材の力です、うん、はい、お待たせしましたそれ、えー、ではだし、ね、ですたっぷりかけてくださいたっぷりとね、はい、かける前に何切れかお刺身でも食べてみてくださいはい、はい、以上ですお、はい、待たせしましたちょっとだけこれお塩がお塩は刺身用に あお、お刺身用に塩が。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 また見てねー